高菜でレオ君です。キリッとしてますね。うわー、かっこいい。あとすごく大きいですよね。失礼させていただきます。こんにちはレオ君。レオ君、レオ君は堂々としてるね。レオ君、調子悪い。調子悪いです。あれ、レオ君どうしたんですか。えっ、ー、と内臓系の疾患。えー、でちょっとね。 年明けから先生のところにお世話になりやっぱですどうしたんですかやっぱり年齢えおいくつ12歳になる12歳、うんうんはあ、どんな感じなんですか調子悪いっていうのはもう食べなかったりとかえそれは心配ですね、はあ、で散歩もいた行かなかったりはい、あ、って言うんで、えーはあ これは心配。どうしたんかな、レオくん。レオくんどうしたんかな。僕は帰りたいです<笑>。帰りたいね。じゃあお家ではどんな様子なんですか。お家はもう外で飼ってて、はいはい、でまあ元気のいい時はなんかいろいろとごぞごぞしてるんですけど、はい、しんどかったらもう全く友達が来ても動かない。えー。うん まあ内臓疾患からくる何、はい、かいろいろと<笑>ええー、それ心配やなあレオ君とはどこで出会ったんですか、まあ、この子は、えー、と主人が知り合いから譲り受けたような感じではあるんですけど、えー、何歳の時にえもう生まれてすぐくらいです<笑>かしい 可愛 い, い,、ね、いかったですね大きくなったら大きくなったでまた可愛 い, いですよねそうなんです、ね、<笑>チャームポイントはどこですかレオくんのえー、チャームポイントはあの目ですね目。わ<笑>確かに<笑>後ろから見たなんか可愛 い, いですねうなじも、ね、い, い 目で何か物語る、ね、そ, うそうですかどんなことを、えー、僕を利口。<笑>ご飯ちょうだい。<笑>やつちょうだい<笑>、えー。大好物は何ですか、えー、もう、ね本当は多分ダメなんですけど、みかんですね。<笑>みかさすが愛媛の子。そうですね。えー っ食べるようにな、はい、<笑>ちょっとしっかりしてます顔、ね、はそうなんですよ、はい、しっかりはしてるんですけど、うんうんうん、薬を、はい、散歩を当ってからあげようってなったら、うんはい、散歩を途中で嫌がるでって、ね。うん ふらっていうか行こうとしないですあ行こうあもう血液検査させてもらって、うん、数値がどうなってるかですね、はいまあ、それによってですけどもうん、まあ、ステロイドでも効くのは間違いないです ね,、うん、ですねはい後ろ足から対決しますので。はい テーブルレビの い, あ、はい、かよいかちょっとしくおないですかね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 また見てねー